はいちょっとね前に取ってくださいはい前に取ってください取ってくださ い, ださい、はい、こんな形でですね我々練をしながら、えー、どういうトリオ作法をやりたいっていう人を引き込めるかっていうのを日々研究をしながらこれにかなりメンバーが増えてですね今度やる体験会もすごい楽しめる曲を用意してきましたあのみんなができる曲を用意しましたぜひ で, ですねあのチームの方所属している方も全然オッケーです来ていただいてこちらにいらっしゃるチームの皆さん も, も興味がある方は。 ぜひ、えー、足を運んでいただければと思いますそれではごめんなさい告知を、えー、やらせてもらったところでチーム演舞に移りたいと思います、えー、チームの鳥ですかね鳥をやらせてもらいますありがとうございますそれでは参ります気をつけて。礼よろしくお願いします、えー、ーいいぞ いい の, いいの 青柳さんからお花いただいているのでぜひお受け取りください。